えー、皆さんは焼き物料理をした時に、えー、汚れたシェラカップとかまあそれ以外のものでもどんな風にし洗ってますかで私は今までですねこういう金ブラシこう金属のねこう歯ブラシ状のものこれでねやるのが一番早いのでただ一つ悩みがあってこういう風に入れるとこの先端ですねこのブラシの先端部分しか当たらないんですね、まあ、取っ手がこう邪魔になってですね でこういうふうにゴシゴシゴシゴシやるんですけど金ブラシの先端だけが消耗してしまってなんかこうもどかしい感じで3つ100円で売ってるような金ブラシこれはダイソーかなとかもあるんですけどこれもですねまた買ってきて使ってても先端ばっかりを擦っててですね擦れる部分が限られるので時間もかかりますしちょっとイライラしてたんですねこれ普通のシェラーカップでもそうですこういうふうにした時にこちらの部分ですね については全然当たってないんですね。なので、やっぱりこうね、洗いにくいんです。で、こういったね、例えばあの、これセリアの固形燃料ストーブですけど、こういうちっちゃいものなんかでもね、固形燃料を燃やしたら、ここになんかこびついちゃってね、これで洗おうとしたらですね、先端さえあんまり横はできますけどね、側面はね。けど、側面じゃなくて汚れるのはそこなんですよね。これはまだいいですけどね、窓があるので。えこういうい マグカップ状の容器だとですね、底を洗うのがすごい辛かったんです。で、そこで何をしたかっていうと、この根元をですね、もうノコギリで切っちゃうんですね。で、この切り取った部分を火で炙って、でプラスチックなんで簡単に溶けますので、溶かしたものをここにくっつけてあるんですね。はい、えー、それがね、こちらです。これですね。で、これだとですね、非常に洗いやすくって、こう。 こうできるんですね。こう。もうね、全体を使って擦り洗いができるんです。だからね、めちゃめちゃ早いんです。えー、もちろんシェアカップの場合でもそうです。こう全体を洗えます。横洗いたければこうできます。ね、ちょっとこう角度がついてますので、こんな風にね、非常に洗いやすいし、こういうね、マグカップ状のものにしても、こう押し付けることによって、ぴったりとね、 えー、ブラシ全体がくっつきますのでちょっと見にくいんですけどねこういう感じで綺麗、えー、に洗うことができるというですね非常に便利なんですねなので、えー、100均でね、えー、こういういもの、えー、3本110円でで売ってるんですこの金属系のものがやっぱりねこすり取る力が強いのでで簡単にこれできますのでね洗い方でねちょっともどかしいなと思ってる方いたらね試してみてください モンターナのソロ用グリルパン。こちらですね。もう私の中では焼き物といえばスキレットかこれっていうぐらいですね。とっても気に入ってずっと使ってるんですけど、一点悩ましい点があるんです。何かっていうとですね、この取っ手部分が結構長いので、焼き物をしようとした時にこうバランスがですね、取れないんですね。こう倒れてしまうんです。まあ、こう置いたらもちろん、こう。 いい う, うになってししまいますしえこの五徳をですねうまく利用して五徳がここに当たるようにまあ何とか置くとですね絶対ダメでではないんですただちょっとしたことでこう倒れてしまうので中に例えばパンケーキミックスなんかのね緩いものを入れてるとこう垂れてしまったり卵なんかでもそうですねで網なんかを使うと多少安定するんです。 ただし、この場合もですね、やっぱりちょっとこう斜めってて、あまり気持ちよくないし、なんかで軽く当たったりね、えー、風が吹いたり、そういうことでね、えー、不安定になるので、あんまり好きじゃないんですね。なるべくこう端の方にね、えー、この網のこちら側、奥の方に置いてやると、まだいいんですけど、そうすると炎の中心と違うところにね、グリルパンがあるので、それはそれで嫌だなぁと。網をなるべく端に置いて、こう置いてやるとか、 なんかですね、こちらのバランスが、あの、重た、重りができるように工夫するんですけど、なかなかですね、なんか気持ち悪い感じでうまくいかないのは、やっぱりこの取っ手が長いからなんですね。で、ここまで長い取っ手、ハンドルがいるのかっていうと、そうでもないんです。ただ、これはね、固定されてますので、もう外せませんので、今までは、まあ、なんとかかんとかね、こうやって使ってたんですけど、まあ、ここをね、改善する方法を考えたいなと。 無造作においてもバランスが取れるようにしたいなというふうに思ってますちなみに現時点でこの中には食材が入ってます食べ物を入れた方が重くなるので少しでもバランスが取りやすいんですけど私がよく使うのはウインナーか卵かパンケーキミックスをよく焼きます今ですねちょうど2本ウインナーが入ってますこれジョンソンビルかアルトバイルんですけどねどちらも大体ぴったりなんです なので、125g ぐらい2本でね、重りを加えた状態でも、やっぱりこう、手で持ってないとね、こう落ちちゃうよっていうね、そういう不安定さがあるので、少しでもね、こうバランスが取りやすいようにハンドルをどうにかすることに挑戦してみたいと思います。現時点ではどうしたらいいか全くアイデアがありません。ただ、一つはっきりしているのは、ここが固定されている以上はもう改善できませんので、一旦このハンドルは外したいと思います。 したがってこのリベットをですね、取ってハンドルを外してから考えようかなというふうに思いますちなみにガスコンロで使う時でも何でもそうなんですここがですね常にこう持ってないと水平にならないんですねなので繰り返しますが中で卵焼きとかねオムレツみたいなものを焼く時でもこう下がっちゃうとこちらからね染み出してきたその卵のね えー、溶き卵ですかが垂れてくるのでここで固まってしまったり汚れたりまあ舌がね汚れたり結構めんどくさいことになるんですねなので水平を保ちたいなというふうなことが一番なんですね はい、えー、それぞれね、バラバラになりまして、今、洗ってきました、えー。金属の粉とかついてると危ないのでね、きれいにしてきましたで。寸法をね、確認してみました。まあ、あのー、これを DIY する方ね、いないかもしれませんけど、えー、伝えしておきます。一応ね、この長さが1 9 8ミリですね、えー。それから、この厚みがですね、 ミリ約ですねそれからこの穴の直径が、えー、約ですけど 3… はいそれに対してこちらの穴ですねこちらの穴については直径が 5.0 から 5.2 ここの厚みが、えー、3 1ミリですね。 こちらがもう1回2 3ミリですのでこれとこれをこうくっつけた時のここの厚みは足し算して、まあ、約5 4ミリという風な厚さということになりますこの辺がねデータですねえー、バラバラになりましたもう非常に気持ちいいですねこれね ここからどうやって作っていこうかなとまだ何にも考えてないんですけどねまあとりあえず外れてねめっちゃ綺麗に洗いましたのでえ汚れが取れてねめちゃくちゃ気持ちいいですやっぱりこういう細かく分解できるっていうのはですねあの洗いやすいんですよね<笑>なので衛生的なんですよねっていうだけでもねめちゃめちゃいいなとこの外せるという。 価値っっててううんんでですすかかねね喜びそういうものを非常に感じておりますがまあ、これをここに固定する時にいろんな固定方法あると思うんですけどうーんちょっとねそそもそもコンパクトに作りたいんですよねなのでここがこうでっかいとねでっかい長ネジとかがあるとちょっと、うん、邪魔かなと思うので、うん、そうですねここにあの目ネジを切ってでそれでまあネジでね 止めれるようにしてあの、ナットとボルトで止めるっていうことではなくて、まあ、ボルトだけでね固定できるようにしたいかなと思いますまあそんな加工をやってみようと思いますはいしたがって使うのはねこの、えー、タップですね今回は M6 ですねちょっと反射して見にくいかもしれませんけど M6 でピッチが1のタップを、えー、使おうと思いますこれね3400円でホームセンターで売ってますのでね、まあ、ハンドル別に必要ですけどあのこの タップ自体は安いので、ね、の M6 の場合特に汎用品なので、まあ、こういうものでねネジを切っていこうと思います。 はですね、4分の3回転回しては4分の1回転戻すというですね、まあ、確かそんな感じでやったら安定してきれいなネジ溝ができるんだったと思いますいいですね、えー、ネジ穴ネジの溝がね彫られました向きに気をつけてやらないとね ですねはいえー、とねちょっとカメラのアングル変えてみましたで M6 のネジですね M6 の普通のネジをちょっとねはめてみようと思いますまあ、こんな風にねぴったり合いますので 直径 6mm に拡大しましたのでこんな感じね、えー、さっきは入らなかったこの M6 のボルトが入ると思いますこうですねいいですねちょっとこ の, あの六角のやつでねやってみましょうか手で持ちやすいんでね、えー、こちらが私の使うメインの面ですね でこれで締めるという感じかな 10mm は長いかなちょっと今ね 10mm のネジ使ったんですけどこれ長いかもしれないなうんちょっと長いかな、えー、そうするとまあ、こんなふうにね私の場合爪を切ってるのでねどの角度でも 前の動画でねそれは紹介してますので、えー、参考にしてください爪が元々ここについてたなんですねこことここにねちょっとカットした跡が見えにくいと思うんですけどこうカットしたために思いっきり前はね100度190 0 0 1度ぐらい開かないと外れなかったんですけど今はもどこでも外れるというふうになってますまあ結果的にねちょっとこう、うん、不安定だよって感じる方もいるかもしれませんので、まあ、そういう方はね切らない方がいいんですけど 私はねあの、基本的に解放されてるのが好きなので<笑>あの、ロックがかかるのあまり好きじゃないのでね、でこういう風にしてますけど、えー、こんな感じですね。うんまあ、10ミリでもね、干渉するかな。あ、ちょっと干渉してますね。ネジ同士がぶつかってますね。なので、やっぱ10ミリは長いですね、明らかに。まあ、6ミリか、8ミリぐらいか。 えー、そんな短いネジあったかな ?M6 の売ってるやつだと多分10が一番短いのでこれカットしましょうかねあとどういうネジ使うかですけどね、まあ、こういうあのなんだろうドライバーで締めるネジだとまあドライバーがないといけないけどま何かしらねあのマルチツール持ってるのでダメじゃないと思うんですねキャンプ場でもでこういう六角のやつだとあのネジの頭が大きいのでねでこうギザギザなので 手でつかみやすいからまあこういう六角のやつの方がいいかなただこう締めた時にねここ で, でかいんでねなんかこうデコボコしてる感じはあってねうーんちょっとうんどうなんだろうっていう感じですねまあマルチツール持っていくんだったらこの普通のネジの方がいいかなシンプルでという気がしてきましたのでこのネジでね、えー、4本いこうと思います あとね、ユージさんがね、あの、ユーチューバー友達なんですけど、これをね、中に入るように短くしてたんですよね。だね短くするときに、どうやって短くしようかなっていうのはちょっとね、悩ましいんですね。ここに、ね、結構持ちやすいんです。形状が。こう、指に合うっていうかね、こう、凹凸があってね。で、ここもね、あの、ちゃんとロックかけやすいような、こう、穴が開いてたりね、この針金を通すんですけどね。で、こうやってね、 付けてカチンとこううロックするような形状にななってるんですねなので、まあ、短くするのはいいんだけどある程度ここ使うかあるいはもうこの樹脂全部捨てて木にした方が感じがいいのか、まあ、木だと、えー、熱がね、えー、伝わってくると焼けちゃうのであんまりハンドル短くできないかなという気もするんでですねこの辺りはちょっとこうデザインもね いつもながらの行き当たりばったりなんですけどちょっとね作りながら考えると思いますなんかね作りながら考える方がね最初に設計するよりもねうまくいくんですねまあそれは私が素人だからなんですけど この幅がですね、おそらく内側に収まるのは1 3 6セ c m、まあ、1 3 6ミリかなぁと斜めにしても140はないな1 3 8ミリぐらいかなぁという感じなんですよねうん140入るかな斜めにすればねギリギリ入るかもしれないだから135から、まあ、140の間で収まるような形にすると この中にに収納でできるんですよね確かにただ、えー、かなり短くなってしまうのでうーんどうしようかなと。でここのねせっかくタップ切ったところは使いたいのでまあ、この辺でカットするというのがね、えー、一つの方法だとは思うんですね。確かに確かにねそうしたくなるんですよね。 ただ、ここだけ黒いのが残ってるっていうのがなんか微妙な持ち手に見えるんですよねここが持てないことはないですけどね十分微妙な持ち手が残る感じかなという気もするんですよねこれ難しいですね中に収めようと思うとそうですね収、まあ、めたくなくてもいいんだったらまあこういうふうに持ってもね別々にでさっき の, あの T 字型になってるよりははるかにコンパクトですからね ここれはこれはででいいんですけどねさあ悩ましいな悩ましいけどこれが一番面白いところですねおそらく。どううしようかな一つ思うのはハンドルをこう折りたたみ式こう何らかの形で折りたためるようにすると短く収納できてえ長く使えるっていう感じな気がするんですよね。 折りたたた。たみ式にするってていうのが一つのががつ答えな気がししきました折り た, たむということはどっちにしてもねこの今の状態ではダメなんでまずこれ壊さないといけないんですけどえっ、ー、とね折りたたむこの取っ手がもしかしたらここが使えるんだったらこの金属とこのプラの部分を外したいんですよねこれ割っちゃうとねもう全体が壊れちゃうので うまくこの金属をね、ね。引き抜き抜たいんですよ、ねまあおそらく金属がこの辺りまで入ってると思うんですよね。っていうことはその多分ここだろうというところを切ってでこちらの部分は捕獲してでこの、えー、中途半端な部分はもう割って壊すとかまあ、そんな形でいいかなという気もするんですけどここかなと思って切ったところの下に金属があるとですねまた切り直すじゃないですか。 これなんか溶かして引き抜けないかなと思うんですけどね溶かしたら引き抜けないかなぁとどうでしょうねまあただ熱で溶かしたら溶かしたでね途中の部分もあのやられちゃうのでぐにゃっと曲がったりね変色したりするのでやっぱ切りましょうかねこの辺で切ってこっちは使う可能性があるので残してでこれを割るというそういう 方法にししてみましょうこの金属がねどこまでで入ってるかかわんんないんですよだから多分この辺じゃないかなとまあ製造過程を考えたらねこんなとこじゃないかなと思われる部分にまあ大まかな、えー、ちょっとめどをつけてこの辺も缶ですけどね完全なその辺り切ってみましょうか。 でもし切ってね途中まで切った時にあ金属がまた出てきたようだったらもうちょっと、えー、この手元画面右側の方にずらして切るとそんな風にして探りながら金属がなくなってる部分を探しましょうちょっと手間ですけどねまあそれがいいかな はい、えー、やっぱね取って切ってみたんですけどこのプラスチックはね相当あの強いですねあのおそらく熱に強い、えー、素材でできてますのでかなりね硬いし強いです、まあ、ある意味ね木材よりは強いし金属まではコードがねないとしてもかなり強いと思います硬いプラスチックですね これは素晴らしいので、この部分はねなんとかちょっと使いたいなぁとまあモンターナさんのロゴも入ってますしね、えー、このグリルパンについては本当にモンターナさんにね長年お世話になってますのでできるだけこれをね残したいなぁと思ってるんです、まあ、そういうことで、えー、今切ったね、えー、こちらのこの部分黒い部分はいらないんですけど、まあ、なんとかこれをね、えー、折りたたみ式か何かの形で使えたらなというふうに思います はもう割れるかなちょっっと割割てみようあ割れますね。やっぱそういうことか。ほらだいたい当たってましたね長さ的にはね。はい私がカットしたとこよりもあと8 m m 7 m m ぐらいかな。手前で金属がなくなってましたね。ということで。 はい、えー、こんな感じねこんな感じになりましたはいえー、とねこの長さがね最初には知りたかったんですよね約ですけど 92.0 ですね 92mm あとこの穴ですねさっき割ったら出てきた穴楕円形の穴なんですけどここのね、えー、の短い方のね直径が 5.8mm かな約ね 5.8cm ぐらいといととうことです長い方はね割と長いですね長い方はね 1cm ちょうどありますねちょうど 1cm かなという感じですこのデータがね最初に分かっとけばねもう少しね計画的にやれたんですけどまあ、えー、割ってみて分かったということですしたがって今の状態だとどんな風になるかっていうとこっちか 今だとこここののぐらいいいい、長さなんでで、ね、<笑>ですすねね超短れれはは面白い、はい、またこっからねちょっと選択肢が広がりましたんでねどうしていこうかなとこの長さでしばらく使ってみて<笑>なんならちょっとねあのプライヤーとかを使いながらこうね厚かったら持つとかしてみてこの長さでもいけるんだったらまあ短い方がいいんかなっていう気もちょっとはするんですが。 たん暑いだろううなと思うんでこのままではね、ちょっと使いにくいかなと。まあ皮を巻くのか、やっぱりなんか取っ手をつけるのかですね。で、この状態だったらね、今切った取っ手はまあこの中に入ってるような状況ですね。なので、この取っ手をうまいことここに付けれるような感じの加工をすると、このぐらいの長さ。 こののぐらいいい長さででいい気がすするんですよね持ち手としてはね、うん。ということはこのぐらいの長さになるように、えー、この金属とこいつがくっつくような何らかの細工をしてやるといいんではないかなというふうに思います。結構面白いですね。どうしようかなと考えながらやっていこうと思います。現時点では何のアイデアもありません。 厚さを保ちたいよね、やっぱりねということで後半に続けたいと思いますさあ、どんな風に加工するのかまたね、良い案があったらねぜひコメントをくださいありがとうございます、えー、今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画いいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いします これをどうくっつけるかなんだよな。うん、これは面白い。は、まあ、とにかく面白い。いずれにしても面白い。ここはなんかで縛ってやればいいよね。